えー、骨盤調整コアヨガトレーナーナの村井由紀子です、えー、と今日は自宅でねずっと今テレワークしてらっしゃる方多いと思うので、えー、とそういう方がねあの首がすごく凝って頭痛とか腰痛とか肩こりの原因になってらっしゃる方すごく多いので、えー、とそんなねテレワークしながら育児頑張ってるお母さんたちに、えー、マッサージをご紹介していきますね。でこれジャイニングテーブルでもお仕事してらっしゃる椅子の背もたれでも結構です。 首のこの頭と首のこの際ここのボンボクボってありますよねこのボンこのラインこのラインにこの背もたれのこのを一層の背もたれを合うようにずるずるっとお尻前に出してこうやって置きます軽くねで、肘でちょっと体重 すると私今これやいつもやってるので、えー、とできるんですけど、えー、と初めてやった方とかはもうめちゃくちゃ痛くて身動き取れない方もいると思いますなのでそういう方は最初にですねこれをタオル置いていただいてでさっき言ったところ頭と首の際の辺り軽く触れるように置いて。 ここがほぐれると首全体がほぐれてで肩甲骨の間ぐらいまで伸びてる僧帽筋という筋肉もほぐれていくので腰の方までほぐれます。なのであとストレートネックの方とかもね、ここすごく凝ってらっしゃるので、えー、すごくほぐれてストレートネックもだいぶ改善される方が多いです。ね、こうやってそ 本当に力を抜いていきましょうでくれぐれも、えー、とあまり痛みがきつくないように最初はここにタオル23枚3枚ぐらい重ねてやっていただいてで2枚1枚っていう形でいいですで別にこれがなくなったからって偉いっていう話ではないので、えー、と自分が一番気持ちいいところでマッサージして首を筋肉リリースしてくださいありがとうございました